皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月24日、封印の聖杯の数が777個になっていました。だからどうしたという話ですが、3ンなのはなんとなく気分がいい話ですね。そんなことはさておき、今日は超 DQ10TV がありました。10周年や夏祭りなどの情報がたくさん出ていました。 そして、大富豪のトランプが一気に6種類追加になるということで今持っているショップポイントを確かめていましたたったの686ポイントしかなかったのでこれでは交換できませんね全部買ってコンプリートさせる必要もないアイテムなので記念にセラフィーあたりでも買おうかなと思いました1人だけなんて選べないよう今日のアンドレアルさんは合成エナジーが増えただけの結果に終わりました